あのマイクスの部屋2人は。おばっしょ、ね。やべ、俺 お, おばれるああっああああましましょ。ロケあるしょな。ロケが出てる。向かったら取ったね。オーバーキュオーバーキュいクリックリップクリップクリップ<笑>クリップクリップクリップクリップクリップクリあ、プクリップのリップクリップクリップ でめえハンドガセンターまだいるよそれそ れ, それそれちょっと聞いてるやったやっ た, やったナイスナイ ス, ナイスでかいでか い, でかいもう一人もう一人おトレポトレポトレ ポ, トリ ポ, トリポぼおぼはいこれでオーバオーバオーバオーバーありがたいます<笑>どうも皆様こんにちはグリードです、えー、今回も前回に引き続き、えー、ヘイローインフィニットのテクニカルプレビュー、えー、クローズドテストですねのプレイ動画になります このゲームについての詳しい説明は前回の動画で行ってますので、まあ、まずそちらをね、見てからこの動画、えー、ぜひ見てほしいなと思います。このヘイロインフィニットは12月に、まあ、無料でね、マルチがリリース予定なんですけど、まあ、今のところ僕はね、もう移行すると思います、このゲームに。えー、まあ、どうなるかわかんないけど、まあ、少なくとも多分メインとしてこのゲームをやっていくつもりではあります。いやね、本当にね、 久しぶりにここまで完成された対戦 FPS を本当プレイしたので、本当にね、打ち合いとチームのその連携がね、めちゃくちゃ面白い。で、開発にもう6年近くかかってるんで、本当にね、なんか細かい、まあ、そのグラフィックだったり、操作性だったりとか、武器のバランスだったりとか、あとサウンドね。 本当に細かい部分がすごいしっかり作り込まれてるんで本当クオリティが高いあの FPS になってますいや本当にね製品版が楽しみです最近の FPS って本当になんか結構複雑かなんかいろんな武器のカスタマイズが増えていったりとかスキルが増えていったりとか結構そういう意味では初心者に難しい部分がねややこしい部分が多いんだけどこのゲームすっごいねあのシンプルロードアウトもないし本当武器を拾って戦うっていうすごいシンプルなんで逆にね 今そういう FPS って一定の需要あると思うんですよね。このゲームはね、プレイステーション版がね、マイクロソフトのゲームなんで出ないんですけど、まあ今までと違って PC 版でしかも無料でね、えー、出るから、まあある程度のね、この流行りは全然期待できるのかな と, いうと、個人的にはね、思ってるんで。 まあ発売したらガンガン動画とかね、上げていきたいなと思っております。というわけで、今日も高評価ぜひよろしくお願いします。そして、このゲームの質問とね、コメントでぜひお願いします。では、動画へどうぞ。いやー、昨日、ずっとやってたでしょ。ずっとやってた、やってましたね。なんか、敵が強かった。ロケット行っていいよ。o ー, ーです。待って、俺がロケ行くわ。バトルやりしてほしい。ーーそうっす、ね。いや、登ってきたよ、ロケット。o や, やったやったやった。 そビアラもそこにいてよあでもフラグかオーバーはまだあるかオーバーある多分その左カードいるかなーぐらいですけどいないか一人抜けたなオッケー上がれそうっすね上がれそ う, れそう全然いないぞ奥沸くと思う多分うおお湧沸きたてやロ ロ, ロナイスあんま行き過ぎとねちょっと後ろ下がりますわ、うん、センターで沸いちゃうかな 多分センターだとあ左あのロケで湧いてるオッケーもう抜けてるかセンター下多分抜けてますねこれあと上だねロケのとこに弱ってるかなナイス味方やったこれ運べそうだね一人だけ抜けてるかも一人だけあれいいそう一人ない3ダウンしたかな、ね、今会いたい一人はねちょっと BR のとこ BR のとこウィークだね了解す秒返すあとこっちも オーバーのとこに2人かなーー人 ?1 人やった。1人、BR のとこにいる。おお、愛打ちか、これ。えっとね、負けたら、ヘイロー の, の, のコールアウトが思い出せねえ。<笑><笑>まあまあこのマップ新しいからね。<笑> オッケーこの後テロさん来るオッケーでスオーバーと、okay. ER、ロケルロケル ロ, ロケロロロケルロロロロケであいつあいつバー取れないと思うワンショーだワンショーやったやったナイ ス, ナイスもう一人いないなんか 下, 下にあかってんじ下に行っ た, たあと俺の後ろもいるやべ okay, okay, okay. 俺死んだ多分見れるちょっとロケ取りに行く味方やってくれたかなナイスオッケーロケ取ったロケ取ったオッケー僕オーバー取りに行こうかなオッケーオッケーオッケー ごめん、俺ロキ撃破つって死んだオーバー取ったらねマイエクスあーマイエクスでロキ回収してもいいかも、えー、おいいいグラス3ー3ンいったああロキ俺自分で拾ってもいいわあ了解でっす取ってっていいよポジションあぶねえ弾段弾いいいいね右奥脇かなこれであ右奥脇だオッケーオッケーったやっ た, やっ た, やったあっ人抜けてるわ味方の方いるわ や旗やられてあれやられてる。かったやったやったやっ た, やったえーここで湧いてる<笑>もう一人もう一人あと一発あるから使うわ OKS もうちょいリターンされるね触りたいん、ね、リターンされた一応抜けたけどもう一人湧きそうだねはいセンター全然いないんであセンター湧きしてんだでもああロケ打った気を死てた センター取れとってロケットレストこれでもう出るんだ結構早いっすよね早い早い思った、うん、俺の前一人来るナイスかばダン入ったかなオッケーうんか後ろとするせ い, か<笑>いやキャップラ面白いなヘイローキャプラ面白いっ<笑>ヘイロー、ね、のキャップラ面白いっすねヘイローのキャップラ面白いっすねヘイローのキャプラーだもんあいいよロケットって、はい、ここあここあ こ, こ俺の オーバーも出ましたねオーバーもね好きなタイミングで使えるからね確かにーー確かにこういう時とか割と近づいてから使ってん い, いから通ー入った行く行く俺の前うわマジか死んぐらいロケー大丈夫大丈夫ええー、の橋のとこに一発だ け, けあ残りっすナイス ?BR 湧くのも早いな どこだリス？ちょっとわかんない。センターの右側っすかね、多分。これ見いえっ、えっ、えっ。や っ, たや っ, たやった、よっ。運べる？僕ワンショすね、あ、いや、運んでくれるかな？多分ね、左か正面。正面正面リス。一人触ってんね。俺の上一人だ、ね。オッケー、上はやった、上はやった。もう一人、1人いる。もう一人いる。もう1人了解し。ちなみに触られてるからね。了解し、了解し。奪還できそうだ、ね。大丈夫そ。オ ッ, オッケー、オッケ ー, ッケー。もう一回。BR のとこ。やべやべワンショ、ワンショ、ワンショ。ワンショ Okay, やっ た, やっ た, やった、S、いいよいいよ入る入る入る入ったかなやおえー、敵 BR のとこと待って入ってない入ってない入ってない。味方なんでしないロケやったロケやった。ナイス回収したい、ね、オーバー取ります。What?OKOK。あとオーバーで無理やり行っちゃおうかな。そうだね。目はね、左からできてる。 スローだうわーワンショッナイスカバー見方多分奪還できる奪還できる、うん、いいよ2人かあいいねセンター右下と赤まあ味方来てるな1人片1人来てるけど結局、ね、入ったあとジリスあ、うん、いたいたいたいたいたいたいたいたいったいた入ったいた入った入った入った入ったいいたた あと敵のあの小屋部屋<笑> DMR じゃないこの部屋、BR じゃないいや、BR 強ぇ<笑><笑>オッケ、ー、俺も一緒に行く、そっちから俺は攻めるこれ行くあったー、オフ、ね、取れそ、うん、味方がいる部屋だねさあ、ちょっと墓箱を見せたよ、久しぶりの墓箱いやいや、あった、リルリル<笑>あ、これはいっちゃうんだ あともう一人部屋にウィークいるねいや、やったかみんなか。結構俺難しいんだよな、俺そうそう<笑>これさ。これさすがにずっとやってない人にさせてくれてこはやってないっすね。は<笑> い, い, い来てる、ナイス。いいねー。<笑>ヘイローらしい試合だったな。やべ、俺知てるな、これ。センターしたダブルドア2人。フラグ入れた、フラグ入れた。おあ、ナイス。素晴らしい、素晴らしい。いいな、ね。俺、どっちゃうリス変わるかなもしかしたら。こ れ, これ何スレーやスレや。スレイヤー後ろ空いたかな うん自立の、BR、の方に俺俺の前やべ た, れやれるスったあああしい上上だねえ今上も1人ダブルドれたかロ上アーケットたまね。てかす強いけるのか 敵のコマンド準拠やりやりやりやりあった ら, ら, ら<笑> 2人いた2人いた2、ね、人いたら2人いたら人いたらの人いたら2人い2人いたらいたら2人いたらいたら2人いたいたらら2人い人た人いたら2人いたら2人いたら2人いたら2人いた2人2人 やべ、お俺俺。キるで、ね、あうで、ね、るるーオーしーキュークリップクリップクリップクリップク<笑>リップクリップクリップクリップクリップクリップクリップクリップクリップクリップクリップクリップクリップクリップクリップクリップクリップクリッん だ, だ、ね、ウリップクリップクリップクリップクリックリップククリップクク どこだ、どこだ、ここね。ここね。こいつか。こいつか。オッケー。Okay、<笑><笑>え、だかロケ持ってない、あの人。うわべ、やばグラップル。使ってなかった。うわ、やば。やっやっうん、<笑>なんか右に湧いてね、ここから落とせる。いや、このこと重要。<笑>そろそろ俺んとこ来そう、一人。そっちは確かにそっち、あ, あ、俺んとこいる。<笑>俺んとこ一人いる。 のこここれれなな。なんんリリススストベーだだだね。ああーーーどっっっちちろう。どうなんてタブ。ああっちだ、ね、マジあそこは名前いる。小部屋いる。ああ、のいい<笑> え、まあ、地下から…かいいいいいいやべ、はい、アシストすげえなな落としたロロケケンもいいでももいいもううョッガン突っ込んんでくるはもういいや、うん、あマ、うん、イウィークス2人は あのナイス。そうそうそうそう<笑>